このレモンティーが今回のメインですね。というわけで、まずはこちらの<笑>以前の飲んだことあるミルクティーから飲んでいきたいと思います、まあ、て今回は い, い味がしででは飲んでみます。 お二方はずれも飲んでますからねその時変わりませんねあ、つまり美味しいってことですよいいでですからねはいでは最後にこちら今回の本命レモンティーですうんーこれふらなくていいのかな振ってとは書いてないです ね, ねそれでは レモンのいい香りがしますでは、飲んでみますあなたが新しいボスなんですね他のお二方とはやっぱり違いますねんレモンと私が従うレモン果汁の味はしっかりとに染み渡っていって飲んだ瞬間にそれを感じたことができて美味しかったんですが もうちょっと酸味が強くてもいいかなと思いましたね朝一飲むのであればすっきりできますし仕事の息抜き日にもいいと思いますちょっと酸味が強ければもっとシュッとできたらなっていうちょっと惜しい部分がありましたのでこちらの点数とさせていただきますレモンティーとして考えれば美味かなりおいしかったですよそれでは風鈴に 仏はやどるか謎夏の風夏の風に荒れかれた仏様が風鈴に宿るそういうのもいいかもしれないですねおっとで最後になりました今回この3種類を飲み比べてやっぱり自分の中ではこのミルクティーが一番お気に入り、まあ、自分がそもそもミルクティーが一番好きというのもあるのですがやっぱりミルクティーの味が一番濃厚に感じられたのでその次はレモンティーかなで このシンプルなのもいいんですけどやっぱりちょっと物足りない部分がありますねこれが一番、ね、今回の中では低いかなと思いますでもどれもおすすめできますのでぜひ皆さんも飲んでみてくださいご視聴ありがとうございましたしコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画拡散していただけるとこのボス達にどうかその時間を捧げていただけると嬉しいですエンペインパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします